50分相当のウォーキングを2分で同じ効果が得られます。そこに加えて今回はデッドリフトを行いますんで、体の弱い背面、お尻、背中、もも裏。 この三つを重点的に鍛えることができます。体の後ろを鍛えることっていうのは、前側を使うより5倍痩せるって言われてます。今回めちゃくちゃ痩せる効果があります。過去にもこんなにたくさんの方が効果を出してます。一緒に頑張ってみてください。まずはウォーミングアップとして、もも裏、お尻、背中を伸ばしていきましょう。スマホ持ったまま前屈になって、足は肩幅です。このまま両膝を曲げて、交互に膝を伸ばしましょう。スタート。デッドリフトの時は、もも裏。 使いますんでまず柔らかくしてからこうやっていきましょう力を抜いて交互に膝を曲げ伸ばしです今回のメニューめちゃくちゃおすすめなんで頑張っていきましょうはい OK です ソルダーー級編からやっていきます気をつけした状態で後ろに足を伸ばしましょう上半身をまっすぐ起こしておきましょうこれで曲げる伸ばすっていう感じでゆっくり5回いきましょう1セット目スタート123バランスとりながら45反対もいきましょう 123前かがみにならないように452セット目12345 12345よっしゃラスト12345よっしゃ OK 初級編終わりですバランス取れましたか皆さんどうでしたかコメントで教えてください 次は中級編です足を後ろに伸ばしたまま少しだけ前傾になったら戻りますできれば足をずっと浮かしたまま5回いきましょうスタート1 2 7 5 3 4 5 反対こっていちおめんどいちおめんど イチイチイチイチイチイチイチイチイチ よし OK、どうでしたか19編できた人コメントください最後上級編です今度は足を伸ばしたら T 文字を作る感じで戻りますかなりバランスがいりますしっかり体を水平にしてください5回行きましょうゆっくりいいよ1 地平までケっ、OK、結構きついですよね反対も頑張っていきましょううわバランスがいる1 2分からないよ 345OK あと2回やったら終わりですよ頑張っていきましょうバランス取れなかったらねこけないように足ついてくださいいきましょう2回目 一、二、三、四、五、オッケー。聞いてきてる、聞いてきてる。じっしゃ、ちょっと。 12。1 2 腰全部効いてきてるねあと1回で終わりラストいきましょうスタート1 2 これで終わりです。あと一、集中集中。一、三。